演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそういうわけで本日はしちらこちら業務スーパーで売っていたマレーシア産のポテトチップス3種類を食べたいと思います、はい、こちらにオリジナルサワークリームオイルススパイシー3種類あります これ、普通にもこんな感じ外国産、海外商品のポテトチップスを初めて食べるのでどうの味なのか楽しみですねではうーんーでもどれが食べるもう違うともうどれが食べるか分からないですねこれは色からしてチリだとわかるんですがサワークリームとオリジナルどれだ、うんまあ食べすすめば分かりますではなんかポテトチップス自体食べるの久しぶりな気がしますではいただきます ここまででで劇的に違ううといいわけけはないですけど脂っぽくなくてじゃがいもの旨味がしっかり広がってきてパリパリサクサクであのフレーバーの味もしっかりしていますえいずれのポテトチップスも割とサクサクとした食感なんですが脂っぽさがそんなになくてパリパリと程よい歯切れでしたねそしてじゃがいもの風味をかなり感じることができました イメージとしてはナビスコのチップスターに近い感じですねでもそれでももうちょっと油切れがいいで、このオリジナルはジャガイモの風味を本当によく感じることができて食べつつて言うとなんだかポテトチップス食べてるはずなのに口の中でマッシュポルトになっているようなそしてその味わいの雰囲気を味わえるようなそんな感じになっています、まあ、一度に出過ぎだよって話かもしれませんがジャガイモの美味しさをよく感じることができましたのでこれはこちらの点数とさせていただきますちちこちらの点数とさせていただきますそして この少しサワークリームオニオンはあのベースのオリジナルに比べるとさっぱりとした感じでちょっとした爽快感を味わうことができましたサワークリームしわってきますからねただこれだけなぜかカロリーとかが書いてなくて代わりにこのバーコードが貼ってあるんですよねいやレシピって言われてもホットチップスのレシピってそんな使うかなってツッコみたくもなるのですが<笑>まあ大体さっきと同じぐらいだと思うんですよねでもう一つこちらスパイシーの方は 刺激のあるバーっていう辛さの後あとからジンジン来る酸味のある辛さ唐辛子よりもタバスコ寄りの辛さといえばかり伝わかりやすいでしょうかちょっと唐辛子書いてありますけど唐辛子もタバスコに近いようなそんな感じの辛さでしたねああ今でも結構ちょっとジリジリにきてますけどそんなバーってなるような辛さでもなく食べやすい辛さだったと思いますのでサワークリームとスパイシーはどちらもこちらの点数とさせていただきます それなんか久しぶりにこップス食べたなしか重ねるとなかなかこういうの食べられるからするんだろなまな、あ、しょっちゅうこういう食べるのがなってる自分が言えたきりではありませんがねそれでは森林浴恋になるほど涼みり